よしゆきビジョン小池屋辛くないからムーチョノットチェリアチ辛くないのになぜおいしいひ えー、見ていっちゃいましょう見た目はカラムチョなのに辛くないなんとも不思議な味わいじゃ開けちゃいましょう クロ開けました。うん？なんかコンソメかな。コンソメというよりは玉ねぎとニンニク系の そういう濃厚な香りが鼻にきますねそしてこれが辛くないカラムーチョですかう ん, うーんまあ見た目はですねまあ、カラムーチョよりは赤くない色かなですかね それではいただきますんあニンニクの味を感じますねあとは うん あ, あやっぱりにんにくくるねあとはちょっとうん玉ねぎの甘さが少しくる感じかなうんでもこれ カ ラ, ムーチョカラムーチョってニンニクの味しましたっけあれ し, したかなカラムーチョにニンニクって入ってたんだっけなんかこれはほら書いてあるんですよほらえっと玉ねぎと、ま、オニオンとガーリックって書いてあるんでうん。 こう玉ねぎとニンニクが入っているんですよね。これは。だから、うん、パリッときてニンニクの味玉ねぎの甘み。 最後にこうジャガイモの味が広がっていくって感じですね、うん、いやーこれはなかなかいいですねうん、うんまあ、確かに唐辛子がこう一切入ってないで一切こう入ってないんでまあ辛くないカラムーチョですねでもカラムー ニンニク入ってた入ってたかな、うん、はっうんですねいやーこのパッケージ見た瞬間あのわさび抜きわさびーのちょっとパクリかと思っちゃいましたけどねいやなかなかいい味わいですよこう玉ねぎとニンニクの味わいがね、うん です以上小池屋カラムーチョじゃ、間違えた小池屋辛くないカラムーチョノットチリ味でした